はご覧のスポンサーノマリアンチョロンデんスターオッパンガンナムスタイシンラメンブレアチームクムチマさい ここが工場見学へぇ出来たてなんだ「明、う、太、ん、おにぎりいいねぇ」「アイテム!まゃ」ンー「ニーマ豆になると千尋が増えるそれがスーパーセイお腹かの中から綺麗になろうクジッコのお豆さん グリットプ・カットルバースチーリーやっぱりャゴー 이마스파업에참여했다대량해고됐던 KTX 승무원들이12년만에복직합니다코레일은사회적대타협차원이라고밝혔습니다기무사의개업령세부실행계획이공개되면서어느윗선까지개입돼있는지관심이쏠리고있습니다법조계에선국회무력화등문건내용이상당히구체적인만큼내란음모죄로볼수있다는의견이많습니다 전국대부분지역에폭염경보가내려진가운데서울이 36.9 도를기록해7월기온으로는지난94년이후가장높았습니다열대야는오늘도계속되겠습니다방송인이경실씨가성추행피해자를비방하는글을썼다배상하게됐습니다이씨는자신의남편에게성추행당한피해자를신용불량자라고언급하면서행실에문제가있는꽃뱀이라고 SNS 를통해허위사실을퍼뜨렸습니다 양승태전대법원장시절재판거래의혹을수사중인검찰이임종헌전법원행정처차장의자택을압수수색했습니다법원의자료제출법으로수사에난항을겪고있는검찰이강제수사로전환하는모습입니다9월부터자전거살때반드시헬멧을써야합니다안전을위한조치라지만법의의도와달리자전거이용자가급감할것이란우 皆さんこんにちは g t v ヘッドラインのお時間がやってまいりましたキャスターの桐山助太郎です今回のテーマ 全てに共通していると思いますが、子育て、家族といったようなものになります。まあ、いろいろ、最近では、その子育てのことで、いろいろ揉めたりもしますよ。そういう、親子の絆というものとか、夫婦の関係性とか、そういったもので、皆さん、なんか、 重めになったり、例えば、その、その絆を超えての絆になんか頼ったあまりに、その自分の快楽を得るために、こういう問題を起こしてしまうとか、そんなことは、未だにそういうことをなくそうと考えていながらも、なかなかなくなりません。私たちは、どういうことを考えて、ここから、 抜け出していくのか平成の時代に問題が起きたことを令和でどうやって清算していくのか考えていく機会を迎えているのだと思います巷を賑わせているある子供の話題ですハイサイマイド不登校の天才 YouTuber 向きのゆかぼんです僕は今9歳で4年生です 僕は3年生の1学期ぐらいに不登校になりました。なんで不登校になったかというと、周りの子たちがロボットに見えたからです。なんでロボットに見えたかというと、親の言うことと先生の言うことを、はいはい黙って聞いてたからです。なんかおかしいなと思って、僕は 宿題がやりたくなくなって、やらなくなりました。じゃあ先生が、やってきなさいって言ったけど、僕はやりたくないからやりませんでした。昨日未明、少年革命家を自称し、自身の通っている小学校に行かないという社会への挑戦状を叩きつけたと言われている沖縄県在住の たんこと中村豊さん10歳のツイッターアカウントが凍結されるという事態に陥りました父親は元暴走族で心理カウンセラーとなったという異色の経歴を持つ中村幸也さんです5月5日の沖縄の新聞「琉球新報」によれば中村さんは 宿題を拒否したところ、放課後や休み時間にさせられ不満を抱いた。担任の言うことを聞く同級生もロボットに見え、俺までロボットになってしまうと学校に通わないことを決意した。現在も学校に行きたい時に行くというスタイルを貫いているとのことです。それに対して、誹謗中傷は連日のように行われ、中には成りすましのアカウントが 出た模様ですアカウント名のアットの後にその「投稿します」「開始にしました」「月曜投稿予定」「引退します」といったものが出ていました対して脳科学者の茂木健一郎さんメジャーリーガーのダルビッシュ有選手が彼の自由な生き方を応援し堀江門こと実業家の堀江貴文さんは「 スマホもネットもない時代の小学生だったからこそ通っていたが、今だったら小学校に通わないという趣旨のツイートをしています。一方で、高須クリニックの高須克也委員長は、試験も何にもないお化けの世界で遊んでいると常識知らずになります。学校に行く発展途上国の子供に馬鹿にされます。成人したら困窮しますと自身のツイッターに投稿しています。 ここで一人の学生と繋がりました。この一件について何か一言をお願いします。まあそうですね。あの、まあ学校というのはまあ、まあ国、明治時期からその入ってきた、寺小屋に続くその教育機関みたいなもので、 寺子屋はいわば塾みたいなものだったんですけど、学校はいわば国から与えられて、そこで学びをするというような感じですね。まあそういうふうに考えると、まあ、大体学校というのは、まあもともと明治期からその軍隊をなんか形成する上で、まあ布国強兵というのあったじゃないですか。そういうのをやっていく上で、えっと、 教育というものが必要だった。そういうふうに考えると、まあ、言うたぼんくんの、まあ、い言ってることはわかんなくもないんですけど、はい。え、まあ、それで、えー、何を考えたかっていうふうに言ったじゃないですか。そこで、えっ、ー、と、私は、あの、その教育機関というものに対して、まあ、 まあ、ものすごい大事なものだと思ってるんですけど、なんで、あの、ユタボン君が辞めることに対して、高須委員長は反対をなさっているのか、えっと、懸念をしているのかというふうに、ちょっとお聞きしたいのですが、いかがでしょうか。まあ、彼のことですから、まあ、彼はちょっと、どっちかっていうと、まあ、いろんな自衛隊のなんか、方に行って、 そっち側でなんか協力するような活動をやってるわけですからまあそういうふうに考えるとまあ教育とまあ軍事というのはまあつながれるっていうふうに言っても過言ではないわけですから、まあ、だからえっとまあ彼にとってはとてもおいしいもんなんだろうなってその子供というのはいうふうに考えちゃうわけなんですけどねうんまあ私からしたらその ちょっと答えづらいんですけど、学校はいろんなものを目指すために行ってるわけですから、そういうことを考えた上で、まで、あ、教育を終えてから、そういうことを考えたらいいんじゃないかというふうに思うんですけど、まあちょっと難しい問題ですよね、なんかね。 平成を彩った元アイドルの話題です。どうも、ついちゃんことついのぞみです。この度、YouTube で、つじチャンネルを始めることになりました<笑>元モーニング娘。のタレントである、つじのぞみさんが、自身のデビュー日と同じ日に、つじチャンネルをオープンし、YouTuber としてデビューすることを発表しました。 つさんは2000年3月にモーニング娘。第3回追加オーディションにて合格し7月にはミニモニ2004年には自身と同じオーディションで合格した加護愛さんとのユニット W で活躍しました2007年には俳優の杉浦太陽さんとの結婚を発表し今まで4人の子供に恵まれなど壮大な人生を送ってきました今年の3月30日 にはハロープロジェクト 20th anniversary ハロープロジェクト避難フェス2019の初日公演で加護さんとの W を復活させる点で盛り上がりを迎えている中での動きで注目が集まっています、まあ、私の見解ですがモーニング娘。のメンバーの中で1から6期の間の人々は辞めてからも一定の影響力を持っている 人が多いという見方が強いと思われます3月中にあった3期メンバーであった後藤真希さんのフリー騒動についてもメディアの格好の的になっていったと思われます今日はご覧のニュースをお送りしていますではまたの機会までごゆっくり 5月8日ゴーヤーの日です皆さんも県産ゴーヤーで夏を乗り切ってくださいね5月8日ゴーヤーの日県産ゴーヤーと県産の果汁をミックスするとさらに美味しいですよお試しください100年の計画も1日の無計画でダメです計画してますよ僕計画してるかな。皆さ皆さん 計画的にやりましょう三菱 UFJ フィナンシャルグループ無理のない計画をもちろん私たち FMBT 総合研究所は事実の解明を通してペアで誠実な活動を推進する YouTuber の皆様心からの応援で配信者を支えるファンの皆様を応援しています 初めから疑念を持たれていた方、嘘の涙に騙されてしまった方、真相にかかわらず、その瞬間を応援していた方、私たちの動画をご覧になって、真実を知った今日からは、みんな変わらない、仲間の一人です。皆様の力を集めて、ペアなく活動を推進する。 YouTuber の皆様を応援していきましょうその事実の解明が日本 YouTube を保全する FMBT 総合研究所